ははい、いいおはようございますラスカルでござざまますすラスで今日はね<笑>日の豚セカンドさんに来てるんですよというのもね、まあ、こちらのお店あの先日お邪魔してた日の豚の人形町の駅前店さんと、まあ、同じ経営のお店なんですけどあちらとはねちょっと毛色が違うスープとかを炊いていて違うラーメンがされてるんですよ今回<笑>いただくのがデポ、まあのラーメンですねでこのラーメンもなんか裏メニューがあるみたいで大師と、えー、小岩 これね、ちょっとスープが違うらしいんですけど一応ね大志の方が導乳化のスープで小岩の方が美乳化のスープになるみたいで、まあ、これもねあの注文の際には裏メニューって形で注文できるんでぜひ皆さんもお試しくださいでこちらがね新メニューになるんですけど今後出る予定の大志丼でございますそれがね一応ねあのそのラーメンとのセットって感じですねご飯もってなりますでプラスねほんとこれ汁なしの赤ってこれおんの真ん中<笑> これね、めっちゃ辛いらしいんですけど、まあ、今日はこのセットでいただこうと思いますんでお願いしますはいいただきますいやいいなああ全然違うわうまっ うん見えるかな、この麺見えるこれうん うまいもともとあの日の本さんって結構あの導入家系のドロドロっとした感じのイメージなんですけどこっちのセカンドの方はね開始がまず効いてるすごいピッと効いててでもスープも甘くてかつね乾水がちょっと強めの香りが強いんであのねこれがめっちゃ合うすげえうまい<笑>うん。 丼も絶対うまいよどうぞ。 豚、う、そんでかいよ、これ、豚<笑>がね、めちゃめちゃでか い, い。<笑>うんうん脂っ<笑> うん、あっうううううここれこ れ, <笑>、うん、これ で, です、うんあう、まいですよねうんんんまっ れれはやばいかもしれない<笑>、うんすすったらダメなやつですねこれ ううんいいよが、えー、す<笑><笑>豚がこととあすすりございまきました。えー うん、うまいな。うん 一瞬で汗が吹き入てきた<笑>、うんはあ、うまいけどカレー おい油もらっていいですかおいで油もらってもらえるんですかあー、はい、<笑>今ねやっぱりスープが入ってない分ちょっとねその動物系は普通のラーメンより弱いので油とかのねコールで追加した方がおいしく食べれるかもしれないです好みですけどねおりの ち、うん。そゃあううっと、えー、来てたけど<笑> うん、ありがとうございます。<笑> 32, 分るんよも辛くない、うん、もう<笑>結局はのうん、うんでも逆に辛くなさそうてちょっと<笑>追加して。あーもうほぼ全食<笑><笑> うん、うん、じゃあちょっとラストいただいちゃっていいですか<笑><も><笑>ブっキャンディーでございます冷蔵庫取り最後うんうんうんうわうわ 油とか残っちゃってるんですけど基本的に具材は全部食べ終わりましたんで<笑>ごちそうさまでした。